超危険な超能力組織爪が調味師に攻め込んできたボスに幹部に外人部隊こうなったらこの霊源新たかが立ち上がるしかないようだな次回「モブ太イコ1002」第9話「ミセットの集合」ようダウンロードあなた呪われますよ。